ね、的採用しやすいかなこんな感じですかね。はい、それじゃあね何回か紹介しているあのいわゆる石膏卵ここの中にねこれ実は割れちゃってるやつなんだけどこの中に何かこの消しゴムのキャラとかプラスチックのなんか恐竜とか蛇ビとかのキャラ入れればねヘビの卵とかね恐竜の卵って言えるわけだよね。 ねまあ、ひよこがあると一番かわいい、まあ、失敗してもねこれ、まあ、失敗したっていうかわざとこれはあったんだけど、うん、閉じたまん丸、まま、の石膏でもいいはいいんだけどちょっとこうふう風にかけてる方がなん か, なんか美学的に美学的にいいかなって思ってんだけどね<笑>でこれどうやって作るかっていうとじゃ風船を使うのねでこの中に石膏を入れられればいいんだけどこのマヨネーズのね厨房を使いますね またあのこういうふうにね紙の筒を作っておくとこんなそうに ね, れうで ね, ね結構あの作業的にはこの割り箸と紙 の, そうそう紙の筒があるだけで相当楽にここでやろうとするとねあのつけの上がものすごい石膏だらけになっちゃったり大変だって筒を入れるんだけどね、うん この水の水に何かあの絵の具で色をつけたりするとまあこれ楽しいかなと思ってねこんな風に色をつけてみましたこれ割り箸はいらないですね。<笑>割り箸いらなかっ た, で,、ね、っかったです、うん。ちょっとあ絵の具残ってますけど。あちょっと色が。<笑>でこの水と石膏の割合って結構シビアでちょっと量間違っちゃうとも固まり始めちゃったりなかなか固まらなかったりするのね。 ここはちょっと急ぎで色を、うん、つけた。綺、う、麗、ん、なかったかな。うん、薄めの水。こ, こで確実に水とよく混合させてつけってことですね。風船をつけてここでよいしょよいしょ。全部中に中あの中身を風船の方に移動させる。でこれしっかりこの風船を かかけけないとこれ外れ外たりするんだけども、えー、っとまあ手伝う人がねパートナーがいればいいんですけど一人でやる場合はこんなふうにしてちょっと慎重に厨房、はいはいうん、こう機体も一緒にね空気も一緒にを移いさおすしちゃうでこれでこうやってあの結んでもいいし1回にこうやってね風船をくるくるって回してこれ絞って安全策でこう。 洗濯バサミで留めておくとあのゆっくりできます作業ね落ち着いてできるとでさらにさらに安全策で囲い糸でギュッとこう締めておくと良いと思います、ねまあ、これで外しちゃっても大丈夫だと思うんですけど ね, ねあとはひたすらこの固まるのを待つと、ね、まだあの中が液体なので あの感触がね軽いんですけどこれがだんだん固まってくるとだんだんこうほら風船の内側にこへばりつくので重たく感じるようになってくる、ね、ちょっと発熱反応であの水はするとね熱を発するのでねこうふわっとあった、ね、かくなってきてるかくなってきてちょっと重たくなってきたのが一応サインと、ね、はいえー、っとねだいぶこう重たく感じるのね液体の時はこう軽いんだけど へばりついててくくくるると重たくなってくるの、ね、で, ですよでここであんまりこう力入れちゃうと乱暴に扱うところ薄くなってからペコッとこう穴開いちゃったりするのねでこれであのえっともうもをあを外してもいいんだけどもいきなりもう風船をこう切ってしまいましょうやあ少し穴が開いてしまいましたね<笑> あんな切いちゃってもいいんですけど ね, ね。お、こんな感じですかね。えっとハサミでだけであの風船がこう破れる場合もあるんだけど、爪楊枝で爪楊枝でねこうちょっと丁寧にこう丁寧丁寧にこうやっていくと比較的作業しやすいかなこんな感じですかね。ね。 完璧にこの丸くなることはあの、でもそれはそれでいいんだけど、こうやってね、あの言い訳がおしいんだけど、こう破けてる方がなんかリアリティがあって、で、ここになんか<笑>、消しゴムのキャラ、えっ、ー、と、恐竜とかさ、蛇とか、こんな入れたりなんかすると、なんか卵から帰ってきたみたいなイメージ、ワニなんかいいかもしれないね。あのより楽しみが増すかなっていうものですね。ちなみにこう、えっ、ー、と、石膏を偏らせてね、 あの起き上がりこぼしみたいにして、ね。するっていうね、慣れてくるとそんなことしたりとか、これちょっと絵の具でちょっとみ、緑色に。色をつけたんですけど、まあ白の方がいいのかな。綺麗ですけどね。動け、動けってこんな色だったっけ。動けってなんすか。動け、動けって、動けってことってあるじゃない。<笑>卵グラス、高いやつね。あ、ねうん、そうそ う, そう、動け。 あとねこれをあのあの植物の栽培ポットにするっていうのも ア, アイデアもあるようですね。であのえっとみあの根腐れが起こしにくいのでここにあるの種を植えたりとか挿し切りしたりとかねするっていうそういうことも使ったりとかしてあのそういうアイデアもあるみたいですよ、ね。アボカドの種をやったら面白いですかねこれね。 培養土を入れてねうそうやって植物を育てるっていうのも面白いアイデアじゃないでしょうか。ね、はい以上です、はいはい OK